おはようございますラスカでござざいいまますすラスで今日もねこの背景分かる方いらっしゃると思うんですけど小がにあります分布寒店さんにお邪魔しておりますでね今回もちょっといろいろまた頼んだんですけどまずこっちから、えー、これがまあ今日の小鉢ってことで、ね、お漬物とイワシかなイワシの生姜煮かなこれはブリかなんかなと思うんだけど頼んだ料理がこちらからシューマイが約10個でこれがナス味噌炒め 肉団子今回で焼肉定食になるんでここがセットですねご飯の方が一応ザマービロ盛りってやつになります<笑>でこれがさば、えー、味噌ですねでお味噌汁になります早速ねあったかいうちに食べちゃおうと思うんでいただきますよしちょっとまずはサラダからと じゃあまずこれ前回もいただいたんですけどシューマイでございますこのシューマイねお店もおすすめのメニューでこれねめちゃめちゃ美味しいんですよ見えるかなこんな感じなのこんな感じでねめっちゃうまいんだよこれうんうまっ うんそしたらちょっとこちらはい肉団子でございますめちゃめちゃうまそう肉団子はこんな感じでございます、うんはあ すごうんちょっとこんな感じでからしもつけてうまっ続いてこれか。 小鉢でございますいわしの生姜煮かなうんうんうまこれまでほろほろお味噌汁 ちょっとこれこれいかないとね一応定食なんでこれが焼肉定食でございます、うんうん、うまっ うまっ 続いてのおかず、こちらでございます。じゃんサバ味噌でございます。いや、サバ味噌うまいよね。う, ん、うまい。<笑> 最後だね、新しいやつがあるナス味噌炒めでございますこれまたうまそう、うんうん、っ<笑>うま<っ><笑><笑> <笑> あ, あーあげますいただきますやっぱり今日も増えました<笑>ほうれん草これバターソテーが何かかなこんな感じうん 今日も怖いな。<笑>うんっめっちゃうまいな。うん。米にも合うソテーだ 結構濃 い,、ね、う, まいうん。 肉団完食でございます珍しいよね、さばみそにこれ、紅しょうがあって。うん うん。 皆さんあああは大大丈夫大丈夫夫ででですすすまあ、ままいいいっぱいです今大丈夫ですう、はい、びっくりした。<笑> あトーんトーんはい、はい、あデト<笑>デト前回ね、デザートであのカニとか来たので、ね、<笑>びっくりした。<笑>うん うん最後にいくでよあ<笑>お腹いっぱいだよ<笑>うんうまんっうんう うん、ほう今日はお持ち帰りなしでなんとか無事全部完食しましたいや美味しいけどやっぱり量多いですね<笑>ごちそうさまでした